クルーとしてがっつりとね出会、うん、った時期があってこ、うん、れ以外にも、うん、舞台とか、うんうん、ミュージカルとか関わるようになってるそうもともと一番初めに仕事したのがミュージカルなの東京でドリームハイっていうやつが私の人生初めてのミュージカル で, <笑>でやっぱその時とかに出会った人とかがよくよく関わってたりとかもするんやけどなるほどゲーーのおになってるんですよ 星ジのゲイスーとなんかあそうかそうしてたああそうそうそう や, やわイレブンプレイさんに何年ぐらい前にそれもオーディション受けたんやけど、まあ、それはなんかそれこそミュージカルドリームハイっていうやつに出た時に主演を務めてた子とかが出てる舞台をたまたま見にたったいうか、んうん、た, たまたまその振り付けをされてたのがミヒコさんだったわけですなるほどなるほど<笑>何この振り付けめちゃくちゃすごいな えー、見たことなかった次元やったから、<笑>もうそれで美紀子さんっていう名前がもう頭から離れへん。買って、質がすごいんだね。素晴らしいですよ。本当に、それで美紀子さんのそのやってらっしゃるープレっていうののオーディションがまた。 だから、まあ、それもオッケーいでも<笑>全然違う畑やからすごいね幅が振り幅がまださなんかこのたびさ結構こう女かっこいいみたいなさ、うん、女前な感じな、うんうんうん、こうパフォーマンスヒップホップとかストリートの要素もいっていなっちゃうけど、うん、結構ミキコさんはもうちょっとモダンだったりジャズ要素だったりゃ本当にジャズが違うところも行ったりしてたいにゃん、うん、経験して そ, そ, う そ, う そ, うそれでそれがきっかけとかでミュージカルとかもさせてもらった。 して、うん、でミュージカルさ私あのヒップヒップステのなんか振り付けとかもした、うん、トランジション振り付けかな そ, そうそうそうそうさそうカパのセレブたのそ う, のそう私ソファに来るの<笑>ウエキさん大好きで<笑>そうだよねそうだよ ね, <笑><笑>だよね、うん、<笑>あみんながアクターズの話をする中でうち、ん、はやっぱきっかけはパニクルなんですけど、うん、<笑>大好きなんですけどそ う,、ねうん、そうだよねそうそうウエキさんにもめちゃくちゃお世話になっててもう優しいよね素晴らしい人間性がやっぱり。 努力がさすごいじゃん、うん、常に前へ前へって自分がなんか一番頑張らないとっていう感じだと思うので そ, うなんかその姿勢にやっぱりね憧れるわけですよらない私は小6の時に、うん、かっこいい子のお兄ちゃんと相した時からずっと練習してる話、うん、<笑><笑><ねー><笑>今もなおのハロッピープリンク五さんの勝手にそ れ, なんか恐れいいか多いなちょっと後で確認します ね, <笑>でも本当にね YouTube が本当にバズってくれたら1 <笑>個夢があるので、GOO くんにつか出てくださいっていうふうにお願いしたいけど、<笑>ちょっとでも1個夢ではありね。うんうんうんうん、ないつかしゃべりも自分が上達して、うんうん、でもうちょっと YouTube チャンネルのこう再生回数とか落ち着いてきたらいつか g o くん、うん、に声かけたいなっていうのは夢はないくら言ってもいいやんただやんか言うのは。<笑> だからあのめちゃくちゃ緊張してしゃべられへんなと思っていやいやたら そ, そのカメラで、ねね、こ こ, こ, こ, こ, こいつか出るってなったら「おいらっしゃい」っー<笑>そうなった時は私全くしゃ緊張してしゃべれなくなたと思うんで「ミ<笑>クちゃん来てください、ね」っ<笑><笑>来ます本当にしゃべられへんわこんな私やりたいとか言うといて、うん、多分し ゃ, ら、ね、しゃべられへん、うん、ないと思う大好きすぎてそか。本当にさまあ人柄もあるんやろうけどミクの幅広くね本当にいろんなお仕事 させてもらってる ね, ね、そういうミュージカルかああいうの作品もすごい好きなんや、うん、そしたら好き好き好きアニメとかああいうのも好きなんだよねああそうだよななんかたまにさ<笑>ミクのインスタとか見に行ったらさ大体ネットフリックスでこれ見たあとさ<笑><笑>そうそうそうそう映画とか大好きで好きんやろなそそうそうそうほんでゲーム好きなやったらさ息子がスイチレッチ任天堂スイッチ持ってるから<笑> うん、対戦しに来てくれへんい行く行く行くいつつででも、<笑>いつで も, いつでも遊今ぶの<笑>そなななんんでですすよ、ねね、<笑>子供と遊ぶの子とのの結婚願望とかかか欲しいいいみたいなのはあるんですかいすああるりままてれも募集<笑>概要欄欲に<笑>今回の概要欄に。<笑> か、うんまあ、前だと思うんだけど、うん、聞いた時は子供5人ぐらい欲しいなーって言ってて「うん、5人」みたいな肉っぽい答えやなと思ったけど、うんうんはい、ね、楽しいにやかな家庭みたいなのは変わってない、うんうん、子供も欲しいわいわいいっぱい来ましたそういるんですい、うん ししましたが、はい、ダンサーとして今後どのように活動続けていきたいのかっていうので、うん、まあ今やってる活動とかも の, のもあればぜぜひひ。今は見つ振り付けとか振り付けそうやらせてもらってて、うん、アイドルワースターさんとかえっとジェームズ・カンパニーさんへえーえー、そうそうそう結構あのマジでこれでいらっしゃる方たちなんですけれども<笑>させてもらってて。 だってさプレイヤーンとしてもバスクそかっこいいのに振り付けでもそこの才能が出せるって、うん、ね、うん、そこを両方でできるってなかなか難しいやんか使う頭が全然違うや、うん振りをもらうのと、うん、作品を作るのと そ, う、ね、もうそこもやってんねや、うんもし振り付けはそうなんか振り付け最初はやっぱバックダンサーとかバリバリやってる時に。うんはい ダンサーのの感覚っっていうのがあったんですよ、はいはい、自分が踊ってて気持ちよくてかっこいい振りじゃないとなんか自分の中で納得できないみたいなのがあったんですけどそんな振り踊らせたらアイドルも全員<笑><笑>でもるっぱりなんかどこかで これが正解ななんじゃないかなっていうなんかその求められてるもの需要っていうものだけに特化した振り付けを作る時もあったんですよでこうなんか、ね、それがせめぎあってせめぎあってこう今になっていろいろそぎ落とされて思ったのはなんかその、まあ、今後の話にもつながるんやけど、うん、なんかやっぱこのダンサーとか、まあ、まあ振り付け師とか言ったら失礼かもしれへんけど代わりの聞く世界という うん、たくさんいるからこそなんかあなたでなければいけないっていうのが一番大事じゃ ん, なんか確かにうまいダンサーの子ってこう、うん、若い子からどんどんどんどんもうね、うんうんうん、出てきてるしダンサー人口も増えてますので盛り上がるのはいいことだけど、うん、その中で例えばじゃあなんか私映画好きだから宮崎駿の香りはいたんかって言ったらランとかあの秀明監督の香りはいたんだったらラン。うん、で美紀子さんの香りも郷さんの香りもオランじゃんオ ラ, ンオランです、ね、<笑>ンあの、まさにも この人にしかできなかったものが作られていると か, <笑>なんかそれが振り付けなのか自分が踊るダンスなの か, なんか自分の作品なのか何なのかわからないけど自分もなんかそういう存在になりたいなっていうのが、うんまあ、今後の展望自分の中の素敵きな名前ばっかり上げてん<笑>か本当と何かもう上げた人が神レベルすぎて全然<笑>ああってまだまだたどり着かないんですけど でもなんかやっぱそういうなんか人たちと同じ時代に生まれてることがも う, 素晴らしい<笑>でもうちょっと若かったら出会わへんかったかもしれへんしとかもあると思うし自分が出会うべく人に出会ってるんだろうなっていうのが心のどこかでか感謝して感じていることやから、はいはい、出会ってさよならじゃなくてそをしっかりしっかり一個一個の仕事を一生懸命向き合ってるミクちゃんやからこそそこをしっかりこうキャッチもできてるというか、うん、そういう人たちからこうインプットもできてるのかなと思う。 ミックすごいわ。い や, いや、やることば。だ<笑>さ続けていくと、方かも。うん、もちろん、もちろん。ああ、いいですね。戻、まあ、っ, ってますか、週三ぐらいでレッスンを受けてるの、私。受けてる受けてる、受けてる。ええー。バレエとか受けて る,、えーけてる。まだ向上するよって。<笑>ここら<笑>すごいね。ねやっぱ気のの自分よ今日の自分が大事なんだと思いますよ。上手い子は努力してるんやな。ね ですでそういう時間はそういう時間しかない子供って大人になっちゃうからいずれ生ま、ね、だからねなんか羨ましいなと思うんやけども、うん、でもあのそう幸せなんや言ったら今多分笑顔見るだけで毎晩、うんうんうん、あ幸せかわいいなって思ってるのがありがたいことなんやけど、うん、幸せやなって思ってしまってるってことは、うん、なんかここが居心地いいなって多分思ってしまてよ う, ん う, んうんうん。だから多分そのいろんなことに。 あ挑戦するとか、まあ、一生懸命自分のことに時間を使うっていう、うん、ところのブレーキを多分ねその幸せが今かけてしまってて、ねうん、<笑>だからこう毎月こうダンスアートトークでこう、うん、ゲストのこの話とかあの聞かせてもらうとやっぱ刺激もらうよねうーでもさ私たちも多分幸せになるためにやってることじゃないそのじゃあ努力するとか、うん、じゃ幸せなんやったらなんかそれは今のスペシャルな答え解くね今 スペシャルやと思うね、うん。でも多分どっかでさやりたい気持ちダンスさえもポンって出てくるねん、うん、我慢しすぎたらさここまでうちら、はい、いろんなそう、ね、あのこうオーディションとかコンテストだったり、うん、頑張って戦ってきたやるか、うんか、うん、だからこうダンスを大事にしたいっていうところもね、うん あるるのは多 分, それ分かってくると思うんやけど今回のねこの動画がね、うん、もしかしたら、うんあのまあ、バックアップダンサーになりたいとか、うん、舞台でそういう振り付けだったり、うんうん、舞台のダンサーになりたいとかねいう方のもしヒントになればねうん、うん、そうそうですごいう嬉しいなと思いますなんかオーディションたくさん受けてきたのでめちゃっちゃ受けたなめちゃくちゃ受け た, 受 け, た, <笑> 受, けたで受けるたびに折ったな<笑>めちゃくちゃ落ちてるし。 しなんでたたんだろうってことを考えられたらもうそれれもそいいよ、ね、ああそうかもそう受けながら、うん、そう今動画とかでねこういろいろオーディション対策どうしたらとか調べれちゃうと思うんだけど、うん、もう受けてみるって大事よね受けてみてみ自分で上手い人受かってた人はこうやってたなとか、うん、こういうファッションで来てたなとか、うん、こういう踊り方できてたなっていうのをう受けてみてとにかく。うんうん 今この時代にあるオーディションとか人に感謝して受けてみるみたいな、うんうん、そこで自分で失敗して学んで次のオーディションに行かすっていう作業が、うんうんうん、実はなんかあのー、すごい地道だけど、うん、近道だと思うそうやんうんうん、自分で気づくっていうのがすごい大事だと思う えー、あの こ, のことに挑戦したいっていうダンサーの子は頑張っていろいろトライしてみてください本日はですね、はいえー、ダンサーでありコレオグラファーでもあるみくちゃんにお越しいただきましたどうもありがとうございます